話にならないですね、うんうん A、差別好きなんですかイオンはっていうことですねんこんな差別企業とずっとあの取引をしてそれで儲けたお金をどうするんだってことです やっぱ恐ろしいと思ってるのは DHC の提携を結んでる自治体はその非常時に協力するって言っていてこれどういうことなのかってことです非常時に差別企業と協定を結んでるっていうことは要するに外国人は別扱いしていいわけでしょ当選事業は別にマスク配らなくていいとかそういうことをやっている自治体ですって自分がアピールしてると同じなんですよ、うんうん。DHC とこう提携を解消しましてちゃんちゃんはい終わりははみたいな話になるわけない。